真のヒーロー、衰え知らずの36歳高橋大輔をつゆメディアが特集。高みを目指し続ける姿勢に敬意、驚かされる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。四大陸選手権は二度の転倒で9位に沈む。来月で37歳を迎える日本のベテランスケーターに、つゆメディアが関心を寄せている。 現地12日に熱戦の幕が降りたフィギュアスケートの四大陸選手権は、日本人スケーターの健闘が目立った。ピアハ、リックリュウことミ浦ラリライキハラリウイチが、男子は17歳の三浦義雄が金メダルを獲得。女子はジュニア世代の千葉百音が銅メダルとなり、3種目でひま丸が表彰台に掲げられた。一方、アイスダンスには全日本王者が登場した。カナダイこと、 村本へ中高橋大輔である。昨年の準優勝カップルである、カナダイは、初の全日本王者として臨み、世界選手権に向け試金石となる大会だったが、結果は予想外となった。リズムダンスでは、ステップ中に村本が転倒。演技後は、やってしまったというような表情を見せ、ブリーダンスで巻き返しを図ったが、ここでも二人に試練は訪れた。今度は高橋が二度転倒。 ミスを挽回できなかった、カナダイは9位に沈み、不完全燃焼のまま大会を終えた。3月の世界選手権に向けて、課題の残る結果になった、カナダイ。しかし、このカップルに強いメディア、チャンピオンアットは熱視線を注いでいた。かつて、シングルで五輪王者エフゲーネフプルシェンコ、ロシア、世界王者ブライアン・ジュベール、フランスといったトップスケーターと互角に戦い、 日本フィギュア男子初の世界王者となった高橋に同メディアは注目。36歳にして氷の高みを目指し続ける大輔高橋。彼のストーリーには驚かされると、アイスダンサーとして現在もトップレベルで戦い続けている高橋に賛辞を送っている。同メディアは、未だ進化を続ける36歳の日本人スケーターを特集した記事を配信。記事の中で、アイスダンスへの移行は予想外だったが、 新しく結成されたカップルの演技は素晴らしいと村本とのカップル結成は好都合だったと評し、彼女の経験によって、このコンビはメダルの有力候補になったと称、大の五輪メダル候補になり得ると太鼓判を押す。高橋は日本の真のヒーローだ。同メディアは、高橋がシングルスケーターからアイスダンサーに転向する上で、これまでとは異なる肉体改造を施したことについても紹介している。記事によると、 高橋の体格は理想とはほど遠く、体重維持だけでなく、より筋肉をつけることが要求された。彼はトレーナーのアドバイスを受け、何時間もジムに通い、ダンスの体制や滑走などの技術的な要素を同時に鍛えたとアイスダンサーになるまでの過程を説明している。そんな高橋を、日本の真のヒーローであり、プルシェンコのライバルは今もスケートを続け、ダンスのチャンピオンを目指していると綴り、 今後に大きな期待を寄せている。四大陸選手権では、思うような結果を残せなかったかな大。14日に高橋はインスタグラムを更新し、悔しい胸の内を取ろ。3月の世界選手権に向けて、改めて決意を綴っている。たくさんの応援ありがとうございました。今回は、本当に不甲斐ない結果になってしまい悔しい思いばかりでしたが、その中でも自分たちの成長を感じることができたところもたくさんありました。 この悔しさをバネに世界選手権までの時間を大切に過ごし、この悔しさを晴らしたいと思います。今回は日本で開催ということもあり、思い入れの強い試合になると思います。精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございました。果たして世界選手権は思い入れの強い試合にできるのか。カナダイの巻き返しに注目したい。構成、ザ・ダイジェスト編集部。ご視聴ありがとうございました。